猛威を狂う人七瀬その元となるアイドルナナセカリンは謎の死を解けていた公人ナナセを倒すにはナナセカリンの死について詳しく知らなければならぬ次回「アイドルは鉄骨に死す」